13時26分。 名古屋方面快速豊橋行となりますご視聴ありがとうございます旅する着物話馬尾心ですこの旅行動画にコメント、高評価、チャンネル登録お願いします新しい旅行寺シリーズ始まりました今回から精一杯楽しんでいただこうと思ってお届けする旅行寺シリーズの名前ズバリ小豆島編です 香川県の小豆島、そして高松中心に感動していただけるような旅行映像作品をお届けしていこうと思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。で、現在地は岐阜県大垣市の JR 大垣駅です。この記念すべき小豆島編第1話なんですが、まず、青春18キップを使って姫路まで行きます。もうすでに前原に向かう通列車が大垣駅の一番ホームに停車中です。 普通列車に乗って前原まで行って、前原から新快速で姫路まで一気に移動してしまいますここまでの経路に関しては紀伊半島編の第1話第2話を参考にしていただけたらと思いますなので姫路まではちょっと端折り気味に映像をお見せしますで今回山陽電鉄さんというローカル線使いますので山陽電鉄さんでの移動と 姫路港からフェリーでちょうど島の福田港まで1時間40分ぐらいかかるんですけれども、その間の映像が主体になると思っていただければと思います。で、ここに時刻表を出してるんですけれども、現在の時刻が1時38分です。あと4分で前原駅の普通列車出発してしまいます。というわけで、もたもたしてられません。早速乗り込みたいと思います。 浜崎駅出発から30分、前原駅やってきました現在の時刻、午後2時20分なんですけれども9分後に阿保市行きの新快速やってきます阿保市の手前に姫路がありますこの新快速に乗った場合、姫路駅到着は午後5時59分の予定ですその列車に乗って姫路に向かいたいと思いますおかしいなと思って時刻表をもう一回洗い直してみたら この後、午後2時50分に出発する姫路行きの方が新快速で、僕すっかりこの列車を普通列車であるにも関わらず、新快速と勘違いしておりました。大変失礼いたしました。なので、改めて午後2時50分発の新快速、姫路行き乗りたいと思います。今映っている車両は、スルーします。 運転手の方にもお尋ねしたところやはり時刻表を洗い直して正解でした次の午後2時50分発の新快速到着予定時刻は午後5時15分圧倒的にそちらの方が早いのでこの列車に乗って姫路に向かいたいと思います来てしまったようです新快速午後2時50分発の新快速姫路行きこの車両です まだ時間に余裕がたっぷりあるので席の方の余裕は十分にありますね。 午後3時42分京都駅着きました<音声><音声><音声><音声> 駅意外と早く来ることが で, きているでこの作品の冒頭でお話しした通り今度は山陽電鉄さんの列車に乗って千曲駅実際にはちょっと歩くんですけれども最寄りの駅だというので向かってみようと思いますちなみに山陽電鉄さんでは青春18キップ使えませんベッドキップを買う必要があるとのことでした姫路駅の北口出ました 今、山陽電鉄さんの駅舎に向かってます。どうやら、山陽百貨店というデパートがありまして、その2階にあるらしいです。そんなに長くは乗りません。山陽姫路駅から鹿間駅、たった4駅です。片道140円で済みます。はい、行きましょう。今日中に小豆島に上陸しなきゃいけないんで。ここですね。 このまままっすぐ行ったら山陽電鉄さんの乗り場へ行きますこちらが山陽百貨店の本館です物の試しに駅員さんに聞いてみたら各種 IC カード使えるみたいです 僕の場合はパスもよく使うんですけども、パスも全然問題なかったです。ただ、庭円単位のチャージだったんですけども、チャージしたんで、早速改札に入れたいと思います。普通列車、深海地域、鹿間駅には止まるということなんで、乗りまーす。午後5時55分、山陽姫路駅出発です。 山陽姫路駅出発からわずか4、5分足らずで鹿間駅に着いてしまいました。さて、改札は一体どこになるんでしょうか 短い付き合いでしたけどもお世話になって鹿間駅の改札も抜けて今から姫路港を向かうんですがはっきり言われました徒歩で行くなんてお勧めしないってでも旅する着物団芝干し2023年3月10日に登録者数1000人になったばっかりですいつまた900台に戻るかわからない状態です収益化もできてません そんな僕がタクシーなんてもってのほかです19時半に姫路港を出発するフェリーに乗れればいいのでゆっくり歩きたいと思います<笑>近間駅から姫路港までだいたい30分ぐらいだそうです<笑> これから小豆島までお世話になるフェリー会社さんに連絡が取れました。19時半のフェリーにこれから乗るんですけれども、18時50分から乗船券の発売を始めるそうです。小豆島フェリーさんを利用するにあたって気をつけていただきたいことがあります。それは、小豆島フェリーさん。小豆島スルーキップっていうフリーキップ扱ってらっしゃるんですが、 この切符、マイカーをお持ちの方が対象で、僕のように車を持っていない人向けのフリー切符は出してないらしいんです。なおかつ、事前予約も受け付けてないらしいので、気をつけていただきたいと思います。あれだと思いたいんだけどなぁ。 汎用電鉄の鹿間駅歩き始めてから30分かかってやっと姫路港の乗船券売り場来ました早速チケットを買いに行こうと思います、うん、小豆島フェリーさんありましたありましたこれが小豆島フェリーさんの券売所です料金まで提示してあるというのは非常に良心的と思います 小豆島への渡航に関して必要な乗船料が元の1人1710円だそうです乗船券購入できましたこれから乗るフェリーは19時20分に乗船可能になるということなんですどんなフェリーなのか見ていきたいと思いますこれが今回お世話になるフェリーです船員の方に教えていただいたんですけれどもポケモンとのコラボレーションの関係で船内も船の外観もラッピング仕様になっているそうです 可愛らしいデコレーションが小豆島への旅を盛り上げてくれそうな期待感が湧いてきます乗船の時間になりましたのでそろそろ飲み込みたいと思います船員さんが言ってたトケモン仕様ってこういうことだったんですね 2階の客室、自動販売機も実質しています。選手の方に化粧室があって、男性用はこんな感じになっております。10分前まで清掃作業されていたので、きめ細やかな気遣いみたいなものを感じますね。 ちょっと奥行きのある洋式トイレを含めると全部で3つあります男性用の化粧室はこんな感じですそれから今回お世話にあるフェリー第3オリーブ丸脱出経路も含めてこんな風になってます出港までまだ時間があります展望デッキ見ていこうと思います 俺はなかなかの良き眺め編集が大変だけどね今完全に長回ししてるからしかもテーブルのデザインが全てポケモンボールになってるしいやーこれすごいなあちら側が小鹿島とか家島とかの桟橋です よくよく考えたらこれヤドンと香川県の名物うどんをかけてますね小豆島の東側にある福田港に向かって第三オリーブ丸たった今出港したところですゆっくり進んでます夜なのでなかなか景色が見づらいと思うんですけれども 日が向いたら実際に動いている船の天ンポから夜の瀬戸内の海をお見せしたいと思いますいよいよ小豆島が見えてきましたたった今気がついてこれはとてもいいなと思ったんですけどこちら のの客室ににあるるるこのモニターでで航路と到着時刻分かるようになっていんですしかも詳細な解説出してくれて現在地がどこなのかがよく分かるようになっていて小豆島フェリーさんすごく親切だなぁと感動しましたもうじき小豆島の福田港に到着するみたいです予定時刻としては残り5分で港の魂に到着するらしいのであっという間でした 道中特に大きくトラブルなく快適に過ごせてよかったなって思ってます福田港の下船道はこっちみたいですこちらから降りるみたいですイヤドがいい味出してるなそろそろ下船の準備したいと思います 下船用のタラップ、見えてきました<音声>第三オリーブ丸さん、本当にありがとうございましたというわけで、ここから真反対の西側にあるトノショにある宿に向かいます多分タクシーもういますね 移動します到着しましたビジネス民宿マルセさんです今夜一晩このお宿でお世話になります福田港から真反対側のトノショ港近くにあるビジネス民宿マルセさんやっと来ることができて かかったタクシー代。びっくりですよ。レシートがある。ただ、9780円です。多分宿代より高いかもしれない。という、ちょっとびっくりっていうか、しょうがないんですけどね。時間帯も時間帯だったし、降りた港の場所も場所だったんですけども、トータルで楽しんでいただけたら、非常に嬉しく思います。どうだったでしょうか今回の旅行動画、楽しんでいただけたでしょうかぜひ、この旅行動画にコメントと高評価、チャンネル登録、お願いします。次回の小動島編第2話は、 お待たせいたしまし た, た, しました小豆島、思う存分満喫して観光してまいりたいと思っております思いっきり観光名所をご紹介したいなと思ってますのでどうぞ楽しみにしててください、はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました